骨盤調整コアヨガトレーナーの村井ゆき子です、えー、と今日はです、ね、骨盤の全体の歪みを一瞬で、ね、取る簡単なエクササイズをご紹介していきますね、はい、それではね転がっていきましょう、はい、そしたら、えー、と足を大きく左右に開いていただいて足首の周りのお膝がくるようにして足の指先外向いてますで足首なるべくかかとをお尻に近づけて足首つかめればつかんでいきましょうつかめなかったら手斜め下で結構ですよ はい、そしたら手のひら1枚分だけお尻ちょっと浮かしていただいてでそこからぐーっと持ち上げますで持ち上げたところから半分ちょっと下ろした感じこの3センチぐらいの上下をコントロールしながらゆっくりやっていきましょうはい、それでは手のひら1枚分のところまで下ろしていただいて吸って吐きながらゆっくり骨盤底筋締めて引き込みながらゆっくりと上げますほんと3センチだけ 3センチだけ持持ちち上上げげて骨盤底筋引き込んで持ち上げますよでゆっくりと下ろしてリリース。骨盤底筋締めて持ち上げて口からふーって吐いていきましょう。吸ってゆっくりと下ろして5を持ち上げてゆっくりとコントロールしながら下ろし しましょう6骨盤底筋引き上げて持ち上げてゆっくりと下ろしてリリース7締めて引き上げるのが大事引き上げて持ち上げてでゆっくりと下ろしてリリース8締めて引き上げて 3センチだけ引き上げてで、ゆっくりと下ろしてリリース1 0めて引き上げて持ち上げてゆっくりと下ろしてリリースそしたら3センチだけ持ち上げて骨盤的締めて引き上がってますよでそこでキープしましょうお尻もキュッと使ってて10987654321 1、0、お尻下ろしてうここに来ましたよねはい、じゃああともう一セットやっていきますよ同じところに足を置いていただいてでお尻、手のひら一枚分そこからお尻をぐーっと上げて半分下ろしますそこでかかと上げられればかかと上げていきましょうさっきのね、これが辛かったらかかと下ろしてもう十回でもいいですからね ながらゆっくりと下に3センを押すで吐きながら骨盤底筋締めて引き上げて3センチアップでゆっくり3センチ上げ下ろしてリリース2吐いて骨盤底筋引き込んで3センチアップゆっくりと下ろしてリリース3引き上げて3センチアップ ゆっくりと下ろしてリリース4引き上げて3センチアップゆっくりと下ろしてリリースきつい頑張ろう5骨盤底筋引き上げて3センチアップゆっくりと下ろしてリリースあと5回6引き上げて3センチアップゆっくりと3センチだけでリリースしましょう 7、吐いて引き上げてアップゆっくりと下ろしてリリース8、吐きながら3センチアップゆっくりと下ろしてリリース センチ引き上げてアップゆっくりと下ろしてリリース上でキープしましょう吐いて引き上げて三センチだけアップでもう一回ここで骨盤底筋ぎゅーっと締めて10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 はいでもねこれすごく骨盤のね周りの筋肉キュッてなるのでぜひ